せっせっせーので笑って過ごせたらいいのに今日 も, もう かかってて浮いている幸せなんてきっとそんなものだから」「大きな気持ちを持ってほら望めばいいの」「あなたは今どちらなのでしょう」「センシティブホットがしることばもみたくれずまたせずコンティニュー」「あれだってこれだ 「くりをしてせぶして手を伸ばして」